吉雪です。イカした天気だぜ。イカした天気だぜ。イカ天唐揚げ味。マルエスイカ天唐揚げ味。 できましたブラックペッパーやガーリックなどのスパイシーな味いただいちゃいましょう。 黒。開けました。イカの。香ばしい匂いがきますよ。こっちか。イカ天ですか。そうですね。表面にこの黒いつぶつぶは見えますね。この黒いつぶつぶは多分。香辛料か。まあ胡椒か何かの。 ツブツブですかねやっぱりねいただきますんあああのですね 結構ねあのこの黒胡椒がねちゃんときますねやっぱりねあとこのうん、うん、このガーリックの味わいねあああとこの中の中のイカがね サクサクってなってね上がっている感じですかねうんあ、うん、サクッときてでブラックペッパーとこの。 ガーリックの味が広がってそして最後はちょっといかの香りがありつつでちょっと口の中がこうスパイスでスパイシー な, シーな感じが広がりつつ終わっていくって感じですかねうんでもこれはなかなかねいいですねこのやっぱりこの ガーリックとこの黒胡椒のね、の、ま、ね、あ、ブラックペッパーのね感じがねやっぱりこの中のこうイカのサクサクした感じと、まあ、合っていますねやっぱりねうんうん、うん、あでこのイカのこのイカの香りですねやっぱりねいやなかなかいいですね 以上、イカテン唐揚げ味でした直射日光、高温多湿をお避けください